皆様ごきげんよう、ひさめです。キャラクターボイスは、ゆずきゆかりでお届けしています。2022年7月11日。この、いい地味案件な修正点に、皆さんお気づきでしょうか。かなり便利になりましたよね。このキャラクター出現情報がかなり助かります。幻想画の情報も教えてくれるのがかなりありがたいです。よく使うセリフのショートカットに入れておくとかなり便利です。 そんなわけで、ルローのアスバルも5回終わりました。キャラクター出現情報の機能がなかったらもっと時間がかかっていたはずなのでかなり助かりました。アスバルは一体何を作っていたんだという疑問の答えがこれです。なるほどですね。今までの行動が全て繋がりましたが、これはなかなか情念が深い贈り物です。そして、6回目以降は何がもらえるのか、今から楽しみです。というわけで本日の動画は以上で終了です。